私が出るとなんか、はい、ママママっていやみんなのママじゃないからってちょっと愛ちゃんの悩み聞きたい人 も, 聞きたい人も私の悩みもうん、ーそうねー、はい、そう最近ねママみが強いってよく言われるんだけど、はい、ママ感をじゃあこう拭っていくにはどうすればい<笑>い<笑><笑>ママ感をぬぐるいやだってみんな うん確かにうん、なんかねそう、最近こうやってコメント見てると、まあまあねうん、私が出ると、なんか、はい、ママ、ママって、いや、みんなのママじゃないからっていつも思うんだけど、うん、でも、なんかほら、それも冷たいじゃん、なんか、うん、せっかく慕ってくれてるのに、なんかそれを<笑>、なんかママじゃないっていうのも、もうと思って、ね、っバブーって言ったら、いいいかもしれない<笑><笑><笑>ママまではいいけど、バブーはなりたいよね。<笑>でもそうかねい 何ファンのみんなを許していけばいいかみたいな。<笑>